うみ で, でのたのしい たまみまるたらいまとうちゃくレース できましたよおみやげたいりょうな つねにのってらいぼうけんとかですかね あれならぜひ海の楽しさを やる猫、ねね、ちゃんアイドルとしてお魚はいつか 出るかやれないかじゃないよやるんだよミクは猫ちゃんアイドルお魚大好き<笑>猫ちゃんアイドルにゃあミクさん気合いが一緒にじゃったわってくるのですミクお兄ちゃんだっだいじょなのかな てみるですよわーおさかながいっぱいにゃーおさかないっぱいおさか<笑>なう ん, みなちゃんーというわけでおにコがさいごのひとりだねーちゃん さっそくお仕事の説明は<笑>え、さっそくティアが い, いその香りでいっぱいんやー手術なー、なお土産が生魚なのもちろん、お魚が食べられないニキさんにも特別なお土産を。 キラノ、イジエセットレスくーむしーかわいいですよねーとびきりキラキラなのを選んだですよいっぱい塗れてくれると、嬉しいのレスはっ、ミキさんが動揺してるこのどさくさに紛れて、サチで溢れるミクさんに 場所は 海水浴場おやまお魚ふりあいコーナー展望台おやま魚市場シーフードレストランおやま大冒険クルージング以上シーワールドの7つのメインエリアえっと二、三 3…、うん、7つこの七つの海域をめぐって施設の PR 動画を撮影したり。 お山をワキワキしたりしなかったりするのが今回のあたしたちのお仕事ってわけだねななみせそうですお魚はそのままでは丸れみできないのです素敵なシーワールドの魅力を味わってもらうためにななみたちのせいで PR 番組としておいしく料理するのです レならんで泳いでる2匹まるであたしたちみたいクッなってるんだいカん 2匹のお魚たちも素敵だけどそも魅力的だよ。とこんな風にカップルさんのレートでも盛り上がること間違いなしなのですそれに は制御でやがりますよ馬鹿にするまでやがりますだそうですこんな風にお子さんたちも大喜びなのですねちなみにシマシマのお魚は一種類ですねお刺身でいただくと歯ごたえがあっておいしい は食欲をそそりますねるるあっちにもこっちにもいろんなお魚が泳いでて猫ちゃんも思わず舌鍋釣りなのにゃこちらは写真スポットお魚と一緒に撮れちゃうのでピチピチギャルもサバサバ女子も ジャシャ撮ってほしいのですちょいちょいななみちゃん そ, その格好はななのにゃなんとここでは好きな海の生き物の格好ができちゃうのです種類は100いじお魚になって写真を撮っちゃいましょうこのお魚はですね貝割り と言って春から夏が旬なのです寝かせるほらうまみが出る知る人の汁るおいしいお魚ですよく見ると愛嬌のあるお顔ですよね 7! に住んでいて、頭の角みたいなのが光るお魚で、ね、すえ本、ー、当に光ってるんだロマンチックだねどうして怒ってるんだろうパリが餌だと思って寄ってきた他のお魚を…バクッ逆に餌にして食べちゃうのですよ ヘッヘッヘ巨大な手のハサミでワキワキロブスターですねハサミは大きいのと小さいのがあって初めて使ったタイミングでどちらに成長するか決まるですよ生まれて2週間以内に使うことがなければどちらも小さなハサミになるのですね <笑>私の成績を考えるうとなぜだかのびだかがんばれの星さ大きなハサミに育って海の大きな海の気持ちになるですよおお雑の落としぐれ ますうわ海のそこにはまだまだ不思議がいっぱいなのですねいやナナミちゃんの解いくであってたとおうけどねえねえ菊お姉ちゃんもなにかきようよ。 うんうん当にそのまま。 しょうだったにゃせっかくですしななみたちも最後にきメポーズで写真を撮るのですいくですよ321ビッシ<笑> ニナちゃんみんなでいろんな着ぐるみが着られてすげえ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 神の向こうまで。 というわけで以上素敵な海水浴場の紹介でした この方に 研ぎ澄まして全神経を指先に ま、ないんだよ。 そしてみんなでいただくのです浜べれ焚き火を囲んで みちゃんの特技があんな風に役立つとはね<笑>ちょっと見直したにゃって何なんだか悲しそうだけど<笑>海水浴場のお客さんもうみんな帰っちゃったよ<笑>やれやれだにゃ ほんのちょっぴりほろ苦い味がしたのです。まる あります？あっちに歩いてるのは先生と、うん、誰か知らない人だね。いない人かも。ちょっと怖そう。あ、今こっち見てニヤって笑ったよ。なんだろう。あ、建物に入ってっちゃった。 聞こえねえですね。もっとウサギの気持ちになるでしょ。 海がとっても大好きなんです山山知らない言葉ですね 今日はホタテ、ホタテ、タテ、ておたといはさもモその前はいくら？うわぁ、お寿司の気持ちから帰ってこられねえですよ 来たとは決まってないのに決まってな い, いけっとそもそもプレオープンとはいえこんなに大規模なのにまだあんまり知られてないってことは採算が取れるのかも怪しいよねってことは最悪この施設自体の取り壊しとかもあり得るってことそそれだけは嫌 こんなに素敵な場所なのにナナミたちで絶対に守るのですあのねカオル思ったんだけどカオルたちがおじさんにお料理を作っておもてなしをするのはどうかなおもてなしそう一緒にご飯を食べてお話しするのそれで あのおじさんにもっと知ってもらおうよカおルたちのことや海のいいところそしたらあのおじさんも嫌なことはしないでおこうってなるかもしれないでしょうナイスレイかおるちゃんギラギラにさいてるですねそれなら厨房を借りてさっそくお料理でやったーみんな 一緒にやってくれるじゃあねななみちゃんはお魚をさばく係かイッシュニナちゃんは時間をはかったりきれいに盛り付けたりする係任せてくださいあつみちゃんはサイドメニューを作る係カオルも一緒にいろいろやるからねラジャ <笑>指が鳴るよ肉お姉ちゃんはドアの外で見張ってるかりね了解にゃあーだって薫ちゃ気を使ってくれるのは嬉しいけど肉だって頑張るもん左手は猫のようにん猫ちゃん流包丁そばけを見せるにゃ カオルちゃん先生プニプニプチトマトもうすぐ出来上がりますカオルちゃんお皿を持ってきたよありがとうございますお魚さんはうん<笑>いい感じみんなで頑張って美味しいアクアパッカーにするんだもんね 作品がバレちまった 和かようまであらゆる海の幸をご用意だけでなく海をモチーフにしたかわいいデザートまでみなさん期待に胸を膨らませていますというわけでなナみたちもお客さんたちに混じって注文しちゃうのです海の恵みをぎょぎょっと詰め込んだスペシャル海鮮丼 楽しみですね。お魚お魚。みくお姉さんお魚平気なんでございますか？大丈夫？ななみちゃんには海鮮丼。みく、お姉ちゃんにはお魚ケーキが運ばれてくるんだよ。お魚ケーキはお魚じゃなくって。 お魚の形をした、デザートのケーキなんだよ。あ、あ、み、肉が頼んだのは。お魚ケーキだったはずじゃ。 <ス>絶対間違えてる。他のテーブルと絶対間違えてるにゃー<ス>で。でもカメラ回ってるし。みんな見てるし。<ス>ああああ美味しそうな海鮮丼だにゃー<ス><ス>。みか猫、ね、ちゃんだからお魚が大好き。 とっても新鮮な香りだ、うん、うわどうしようミクおねえさん大変だ前川ミク 15歳アイドル人生最大のピンチにゃあうんおいしい口の中でお魚がピチピチおろってますはっミクさんのもおいしそうですねななみもちょっと味見してもいいですかねっ ちゃんに代わりに食べてもらえばきっとなんとかごまかすことはできるでもシーワールドがお客さんに見せたいのはそしてミクのファンが見たいのは。 ありがとうなみちゃんでもこれはミクの海鮮丼なのにゃミクさん猫ちゃんアイドル前川ミクこのスペシャル海鮮丼最後の一粒までおいしく食べきってみせるにゃにゃ ごはんにご飯ゅうになっているビクタン。 取り合わせは、これはこれで格。まった く, く, く, く, く, くだにゃー。みたい、ミクうまくできてた？アイドルとして。 ちゃんと楽しく見せられたかなにゃ<笑>そうにゃんクはプロなのにゃでもねそれだけじゃなくてニクもねみんなとはドタバタ楽しく遊んでるうちにこの施設やこのユニットのこと好きになってきたから。 いくつもの大波、荒波、高波がナナミたちに押し寄せましたでもその度にナナミたちはゴンズのように一丸となって乗り越えてきたのですそしていよいよここが集大成なのですさあ、冒険船に乗り込み 沖へと繰り出すのです。大冒険カルージングの始まりです。海の向こうにある幻の島にたどり着けば、そこには海賊のお宝が眠っていると言います。七海たちのミッションはそのお宝を手に入れること。レッス はあ、このあたりの海には恐ろしい巨大モンスターが出没するという噂もあるのですコッさあいざ出航ですななみせについてきてください ブワッブおいいおブそうですや みんなでいっしょにおっきなこえで 島が見えてきたのですここまで強敵 新鮮なイカはイカ刺しがいいのですお塩とごま油であえると最高なのです他にもいろんなレシピがあるですね新鮮さがあ一気にいくレシ ルたちの大冒険…終わっちゃったううんマリンパはたくさんの撮影をやり遂げたんだよささあ盛り上がって帰るにゃででもなんていうかいつも私が味わってるみたいなすんとめかというか。 完全燃焼感というか<笑>まあまあまあそれはミクも同じだけどこれはお仕事でしょ施設の PR はしっかり達成したんだししょうがないのにゃんどうしたのアニナちゃん海の 海の気持ちになるですよ。 てて幻想的でなんていうか宝石みたいねななみちゃん海って海ってすごいねそうですよ海ってとってもとってもすごいのです海は広いのです 宝物も大冒険も胸の絆も美味しい思い出も海には全部全部あるのねすえ海面に何か跳ねてる ?123 いっぱいこっちに向かってくるあれは飛びウ 飛びはほとぎりにしてからしすみそであ おっ<音楽> あ のかまぼこのプふプニクこの間のライブも大成功だったにゃお客さんもいっぱい入っていっぱい乗ってくれたし<笑><笑> 上司さんたちいっぱいコールしてくれたし松蔵さんもうちは売ってくれてたねみんなみんな仲良しになれたでございますねシーワールドにもまた遊びに来てーなーいずるいっぱい出来上がりましたからだね。お魚料理ももっと教えてほしいな 今度もそう海水浴場をもっと追い崩したいな<笑>みんな、海に興味津々ですねナナの計画のあり様です楽しさの宣伝には、ミクたち自身が楽しんじゃうのが一番だもんねまあ、なんだかんだミクも結構楽しめたし 悪くない仕事だったんや本当ですかやったーミクさんみたいにお魚が苦手な人にもナナミと一緒に盛り上がって楽しんでほしかったのねそう言ってもらえてとっても嬉しいなレッシそれは立派だと思うよ 自分の好きなものを広めたい気持ちはニクもよくわかるしだからこれからも一緒に楽しくやっていこうね 何も助けてもらったから感謝してたのにまったくんうんうんうんは、うん、ミキさんそのお魚型ハンバーグななみがミキさんに食べてもらおうと作ってみた本物のお魚すり身ハンバーグですよ 何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 波いたですよ。次の企画はこんなに の日記かおれちゃんとになちゃんとあつみちゃんとみくさんと今日もいっぱい歌ってもらってお客さんは。